毎年カレンダー出しますよね。今4年目ですね。ね4年目ですかど、カレンダー出してるし、はい、あと前田さんの写真がいっぱい見れるアプリがありますよね。そう、アプリはでも今もうあんま更新してないから、うんうん、あと写真集ですね、はい。写真集、写真集もありますよね。じ、う、ゃ、ん、全部概要欄に貼っときますから。あ、ありがとうございます。<笑>最初あの写真集を出したいっていうこう目標が一つあったんですよ、うんうんうんうん。ブログやってた時に。で、なんか出版のプロみたいな人に偶然会って、その話をしたら、し篠山きしが。 アイドルグループを撮るようなものでやっと写真集は成立するんですと、うんうんうんうん、少しぐらい星の写真が上手だからって言ったって写真集なんか絶対作れませんと現実をこう語られたわけですか語られて、うん、でもなんか釈然としなくてそしたらなんかその頃ア iPhone が出てこう検索してたらアプリで写真集って結構出てるんですよあれと思って紙が誰ならじゃあアプリでできないかなと思ってその そこ制作会社って書いてあるじゃないですか、うんうん、そこにメールしたんですよ僕こういうもので、まあ、営業したんだ自分で営業したんですよ<笑>でこういうものでなんかやってるんですよっつったらあの向こうの人が「面白そうだから会いましょう」ってなって、うん、で写真いっぱい持ってって言ったらあ「じゃあアプリ作りますか」みたいな話になってで普通だと2 3 0 0万かかるんですけど「どうします?」って言われたから「お金ないです」っつったら「じゃあただでいいから売り上げ折半しましょう」ってことになったの。 でできちゃったんです日光メーカー な, な, なぜかアップルのおすすめになっちゃって、うん、2011年の3月に僕日本の有料アプリの3位にだったんですよ3位うん3位すごいですね運、うん、なんですよ<笑>へえまじく売れたんですよいやでもその何ですよ先見の銘じゃないですけど 先駆ん先駆者者でですすよよねねなる運ん先先にやった分がちですよ。そ, うそれで結局そのアプリの情報をもとになんか広告代理店から仕事が来たりして色々またそれがなんか結局紙の写真集にもつながっていくっていうことなんですよ。いやあの私前田さんの写真ってすごく好きであの何て言うんですかね誰が見ても共感できる写真ってなかなか撮れるもんじゃないと思うんですけど前田さんはそういうの撮ってらっしゃると思うんですよ。 あの天体写真の吉田隆之さんが天体写真ではすごくやっぱり万人にこう、はい、見せられる写真撮ってらっしゃるなってイメージがあって前田、ま、さんの写真もやっぱり自分はそれに近くてですねいまだにやっぱりこう。 ね、ブログとかで前田さんの写真見てもいややっぱ前田さんかっこいいな綺麗だなって思いますもんねいやでも、うん、ささと撮ってるじゃないですかいやいやいやその<笑>い や, いや私はだからもう前田さんの後ろをこうついてっているだけですからもうでも今ほら、うん、インスタとか見るともうたくさんやってるじゃないですかでもなかでもねでもなんかねえ色々いろいろあるじゃないですかそこは色々あるじゃないですか<笑><笑>あ日が沈みそう だ, あそうだちょっとペースアップしましょうかあの星空の動画始められたじゃないですか、はいはい あれは動画は、あそこにジンバルありますけど、ジンバルちょっとみんなに見せてもらいますか、はいはい、はい、これで撮ってまーすっていう感じで、はい、これで撮ってまーす、はい、こういうの撮ってまーす、そうですね、あの、私は、あの、こう基本的に三脚に立てて、カメラをつけて、はいえー、固定撮影撮ることが、やっぱ、まあ、YouTuber 的なところがあって、はい、多いんですけど、はいねこう、ジンバルで持って歩いてっていうスタイルって、やっぱ難しいんですよね。はい、前田さんも最初にそれ… やられてやっぱり先駆者だと思うんですけど、うん、やられたきっかけは何だったんですか？これあのキャノンの業務用のデジタルカメラで、うんうん、なんかいそ300万ぐらいまでのあるじゃないですか。うんうんうん、あのああのなんか値段も300万ぐらいす、はい、あります、ね、あれのテスト動画みたいなので、なんか外国で子供たちがこう歩いててバックに天の模様が映ってて、みんなで星をスターパーティーまさにやってるっていうのを見たんですよ。あそんなのあるんですか？あるんですよ。えー それれ見て衝撃を受けて、うん、ああ近い将来きっと動画になるんだと思ったの今、写真やってるけど、はいそうですね、でだったら今からやろうかなと思って、うん、ないろいろ調べたら、うん、当時、アルブ 7S2 がそれに近かったんだけど、うん、それでも全然かなわないわけですよ。あのでね、よっちゃんのねの、うん 動画を見てたら月明かりの中でセブンス2で撮ってるのがそれに近いのが撮れてたの。あ月明かりぐらいだったら撮れるんだってだったら今から勉強しようかなと思ってなんか意識買っちゃったんですよ。ああなるほど。うん実際やってみてどうですか。やってみて思った以上あのねある意味思った以上に撮れます。うんうん。である意味思った以上に撮れません。わ<笑>かります。えマヤさん YouTube チャンネルやらってらっしゃるので。 あのー、概要欄に貼っときますから、皆さんぜひチャンネル登録をお願いいたし ま, し, いします。今どのぐらい行ったんですか？やっと千ですよ。あ、コツコツやってやっと千なんですね。三年で。ああああああ。いやでもああやってこう自分の作品だけをこうアップしてるペースでやっぱりあのそれだけの人が見てるっていうのはすごいいくないですか？自分はやっぱりなんていうかこう見てる人が求める情報をこう出してるから、はい、まあなってますけど、そうじゃなくて、ね、自分がやってることを発信してそれでやっぱ。 共感を得ることってやっぱすごい難しいので、だからそれをまあ続けてらっしゃる結果、まあ千人って今おっしゃいましたけどやっと千人ともおっしゃいましたけど、はい、でもすごいと思いますよ。自分同じことやったらできるかなって本当思いますもん。でもこれもなんか好きでやってて上げてるんで、うん、最終的になんか別にターミナル登録数いくらでも目標はあるわけじゃないので、うんうん、ただこうよくよく考えたらなんか自分の動画を無料で上げられるものがあるって多分。 30年前ぐらいの人が見たら夢の世界じゃないですかそうですねどっかのプロダクションとか制作会社に入ってやるならわかるけど、うん、やっぱ今ってこうやってこのチャンネルもそうですけど一<笑>人でパッとできるわけです情報発信できるから、うん、すごい時代ですよね、うん、そうこれだからやらやなきゃ損だなっていうの で, で動画もなんか試行錯誤しながらやってたんですけど最初は編集が嫌いでうん ん<笑>いや最初ねプレミア使ってたの<笑>あプレミアはいもうプレミアがね頭にしちゃっていろいろ怒りますよねいや残ってね<笑>あれねお金払ってるじゃないですかお金払ってるのになんでこんな重いんだってなって<笑>でダヴィンチに変えたらなんか無料なのにサクサクいって<笑>うん、うん、で今はダヴィンチで有料版ですけどねやってますそうですね、はい、私も両今両方使うようになりましたねなんかテキストとか入れるのってやっぱダヴィンチってやりづらいじゃないですか、はい、そうそうそうだからそっちはプレミアでやってただカラーグレーディングとか カット割りとか全部そのダヴィンチでやって1、うん、回書き出してプレミアで読み込ん で, でテキスト入れるっていうちょっとめんどくさいやり方になっちゃいましたけどでもそのぐらいなんかダヴィンチで の, そのカラーグレーディングとか編集ってやりやすいんですよねあ僕だから最初はそれやってたの、うん、で僕動画素人だったじゃないですかで最初に方向性間違っちゃいけないから、うん、僕まず一番多分日本で詳しいかなと思われるその辺の暗いのの 田中まさんのところにすいません教えてくださいって言ってそうなんですかもう行って、うんうん、親切に教えてください2回ぐらい僕行って、うん、なんか34時間教えてくれたんですよ、うん、田中先生も変な人に教えないですからね変な人に教えないですからそこで基本的な、うん、細かいことじゃなくていこういう機材でやっぱカラーグレーディングっていうのが動画が重要でそれはダビンチっていうのが優れてるよとかそういうのを教えてもらったんですよ こ視聴者さんもですね、星空動画の撮り方とか結構聞いてくれる方がいらっしゃるんですけど、前、は、田、い、さん今どういう設定で撮ってらっしゃるんですか？あのアルファセブン S3 で、はい、レンズは、ま、レンズはソニーの24ミリ F1.4。ああやっぱそこですよね。はい、2.1 はい。あのうん多分ね写真やってる人が動画やって思うのが。 2.8 って暗いレンズなんですよ。全然違いますよね。うん、で 1.4 でも足りないのにでも 1.4 で ISO がね今のだと20万で撮ってます。うんうん20万ああそうですよね。40万ちょっとれるんで、うんうん、20万でで、ってますで。シャッター速度はいろいろ研究したんですよ。でよくなんか4分の1とかで撮られてる方いらっしゃるじゃないですか。<笑>結構細いので、ね、結構いいじゃないですか、うん、でもやっぱりこれ動画なのかなって思ったんですよ。 本来だったら、あのー、24P で撮ってるのでやっぱり最低25分の1で撮らなきゃいけないじゃないですか。んうんうん、で月明かりの時とかは25分の1で撮ります、はいはい、でも星空はちょっときついので、うん、15分の1で撮ってますちょうど中間を狙うような感じですよねで13分の1でもセーフなんですけどそれ以上短いちょっとカクカクしちゃうそうですよなんか自分もあこれってやったら星映ると思ったけどでもこれってタイムラプスと変わんねえなみたいに思って。 で そ, うなんですよそれからやっぱり動画専門の人から見るとやっぱその写真上がりの人が動画撮るとそういう感じでシャッタースピード落としちゃうから、うん、やりづらいっていう話を聞いてて、はい、でそれであ自分もなるべく早めのシャッタースピードで切ろうと思って20分の1とか、うんまあ、そういうので頑張って撮るようになったんですけど、はい、あのこの間あの九州に行って星祭り参加してですね、はい、山口さんと二人で星空動画の中継をやったんですけど、えー、あの時に。 最初、あのー、2.8 のレンズつけてて、はい、感度をめっちゃ上げてたんですけど、えー、全然天の川が映らなくて、はい、あれ映らないなと思ってで山口さんがその 241.4 持ってたのかな、うん、1.4 に変えたら、はい、感度を上げなくても天の川が映ったんですよ、えー、でやっぱり単純にその F 値で集光力ってことですよね。はい、感度ってやっぱりこう増幅させることだから入ってくる光が増えるわけじゃないんですよね。はいだから 2.8 と 1.4 ってえらい違いがあるっていうのちょうどこの間ね、あのー、実感したところなんですよ、うん、今 0.95 出てるじゃないですか 0.95 出てますねちょっとね欲しいな気になるまあのなんだっけラオアであの発売がちょっと延期になってるやつですよ、ね、はいフルサイズ用<笑>フルサイズ用出るじゃないですか出ますねはいあれ気になりますよねはい 0.95 はまた一段違うと思うんですよそうですよ、ね、ただ開放で使えるレンズかどうかを見定めないと、うんうんうんうん、開放使えなきゃ意味ないんでそうですねうんログ、うん s グで撮、ね、ってログでで僕は第三サーブ違うんですよ、うん、僕は PP8 なんですよあ PP8 なんですね、うん、PP11 になったのか私、はい、11で撮っていですね8で撮ってる、ね。11は試してないやああの S シネトーンってやってるんで自分も最初8使っててで今11になったんですけど、はい、昼間も夜も11で撮ってるかな 八で、H、HGL とかあるじゃないですか、なんか。うん あ, りますはい HGL、あれ、みんないいっつって、撮ったら、t p ですよね。p 1 0全然だめでした。だめですね、うん、HLG。結構、なんか、コントラスト強くなるんですよ、あれ、ね、あれちゃいました、あれますよ、ねで、僕、1から全部試し撮り、何回かして、うん、あのと時の結論は8だったんです。で、8で取って、はいえー、カラーグレーディングしてっていうて、はい、やっぱカラーグレーの技術がやっぱ高いんですね。いや高くいすごいきれいに、だっね仕上げてらっしゃるじゃないですかいね。あのね<笑> 1か月ぐらい 前, 前にちょっと技術が発達したというかこんなこと分からなかったのかというち ょ, ちょっとしたことがあって本当に動画はまだ勉強することが山ほどありますねで星空動画時代まだやってる人も少ないですしやれるようになったらもこれなんか本当次ここ数年の話なのでまだまだこれからって感じがありますよね技術も全然シェアされてないですしあのやっぱり機材がもう一ランクアップしてくれないと参入増えないかな。そうですねちょっと 今のところカメラの選択肢はまず少ないですか、ね、い<笑>業務用の300万を買う気しないしな、ね、しないですね、うん、民生機で、ね、そういうのが各社出してくれるといいですよねいつか来る時のために技術だけをやっぱり磨いとかなきゃない、うん、っていうのがあってそうですねはい、うん、えっ、ー、と、まあ、今後どういうなんか活動の仕方とかなんか考えてらっしゃるんですか今後こういうことやりたいなみたいなとこありますか いや結局なんか昔はそうやって写真集出すとか目標を立てたんですけどちょっと変わって今は、うん、今はだからあの動画動画って多分僕10年かかると思って始めたんですよ、うん、これやるのにでね編集めんどくさいって言ったんですけど僕今編集楽しくなったんですよ、うんうんうん、すごくだから今度多分僕昼間の動画もやりますあそれは素晴らしいですあほと関係ないね、うん、ちょっと実は仕事の方でもで、ね、ちょっとやったりしてて、うん 動画の編集って面白いなーっていうのがあるんで動画はもうちょっといろいろ勉強しながらやっていきたいの で,、うん、で淡々とだから星の写真も撮るしで毎週ブログに出すし毎週 YouTube は毎週といかないんですけどなんか淡々とやっていくとなんかいろいろ起こるんですよ、うん。ほら先週もちょっと NHK ラジオに出たりそ う, です、ねうんうん、そういうお話来るの で, で、ねはい、あ石丸健次郎さんの「山カフェ」っていう山の番組なんですけど。はい それを番組が始まった3年前に一度出させてもらったんですよ、うんうん。星の写真を撮ってるってことで星のお話をさせてもらったんですけどで今回なんか一回出た人をもう一回呼んでみようみたいな形でちょっとお声掛けいただいて15分間だけなんですけどそこでちょうどあの月食が近いのでそのお話とかさせていただきました。はい 仕事してますよ仕事してますよよてサラリーマンじゃないとでっあちも楽しく、はい、そっちゃい会社なんで別にね。 ええ、<ペー> い, <笑>いやいやいやい や, いや取、ね、取引先だったんですよね<笑><れは>、<笑>取引先で話はでも全然仕事の関係とないことばかり話だね、会場内ではこういう可能性あるんですか、それは分かってますね、逆になんかお客さんから聞いたとか言われますね。そそうう そ う, そうそうそうなんですよ、うんうんうんうん、でもあの周知されてた方が休みとかもう当たり前のようになんか流星群のほらよくニュースになるじゃないですか「<笑>そうす今日大丈夫なの流星群な の, のに仕事してて」って言われるんですよ<笑>だから月食もあの無条件で休めますしねでこの働き方ってね 大, 大事ですねいですは い, ないうなんです そう、あいつは保持違いだから天文現象にある時は休むに違いないってみんな思い込んだほうが有利なんですよ、うん、ちゃんと偉い役職に就いてる方が社外でもそういうトップを走る活動をされてるってのすごいですよね何でもないですよ、ね、私会社に入社して前田さんいたら憧れちゃうもんないやでも会社にいた時から結構やってたじゃないですかいいそんなこともない<笑>だからあ の, あの後輩の成型写真家の北山君から聞いてはい 今日営業行ったところが、まあ、その前田さんのところのメガネ屋さんで、はい、で前田さんと知り合ってみたら、うっそ、マジでそうなのみたいな感じで、軽く盛り上がりましたもん、ええ、その時。そうだ、北山さんともね、うん、もううちの担当だったんですよ。<笑>そうですよね、<笑>うん、いろいろお話してました、うん、うんあ、そういいカカレレンンダダー見せいいんじゃないですか、前田は<笑>カレンダー。 すごい綺麗の小林さんが持ってきて、小林さんが持ってきてさ、すごいじゃあそれ見せてしまいます。はい、あの、はい、こ う, いうカレンダーをゼサ 発, 発売中、全国の書店とか、Amazon、はい、とかで絶賛発売中です。毎年作ってらっしゃいますから、ねはい。え、あこれはこれ は, これはい い, こ, れは<笑>これはいいですよ。これは私の本ですよ。これはいいですよ。これはいいですよ。ちょっサインもらうんですけど。<笑>サインありがとうございます。ありがとうございます。はい。そうですこれこういうのもありますんで、はい、あの皆さんリンク先貼っときますから。あのめっちゃ綺麗な写真いっぱいあるんで。 癒しを求めている人はね、本当見た方がいいですね。はいうんうん、<笑>すごい持ってきた。<笑><笑>じゃあこの辺にしときましょうか。はいあ。私もなんかこういう YouTube の活動をしてますけど、やっぱ前田さんはやっぱり未だにちょっと追いかける存在だなって思ってます。えー、す本当。私もなって星空動画やりたいなって思ってた瞬間にも前田さんやりましたからね。だから。 あのああやっぱ前田さんはそういう走る人なんだ前走る人なんだなって本当思ってますんで、うん、すぐ抜かされそうなんで、うん、なん<笑>そんなこんない今後ともよろしくお願いしま す, ししますじゃあ今日はあのじゃ前田のりこさんをはい、はい、ご招待してちょっと対談を、えー、させていただきましたあの下っけのやってくれます一緒にああそうだよね下っ級のやってくれます、はい、また次の動画でじゃお会いしましょう、はいえー、さよならバイバイ下っ級のもう下っ級下っ級<笑>ありがとうございます。<笑>